の曲はですね、えー、北海道からお越しの、えー、別真琴エアと北海道情報大学さんの総踊り曲、真、ま、琴総踊りという曲をチョイスさせていただきました。さまざまな思いが詰まった、えー、曲とのことで、えー、代表の柏木さんよりちょっと紹介の方をお願いしたいと思います。それではよろしくお願いします。こんにちは。 実はですね、去年のこのお祭りの後とに「まことそ踊りを教えてください関東で踊ってもいいですか?」というメールをたくさんいただきましたその中の1つのチームがこの全員集合さんですそれから、えー、先日の震災の時には。 東京のある小学校のチームからもまこと総乗りを踊っている様子とそして、えー、震災にめげずに頑張ってくださいという温かい涙あふれるメールもいただきましたこんな風に私たちの北海道英別の曲を東京や茨城で踊ってくれる仲間がいるということを大変嬉しくそして誇らしく思っています皆様も是非 この踊りを覚えてそして一つになって踊れる来年そんな日が来ればいいなと願っています応援よろしくお願いしますはいそれでは行きたいと思いますえ、マコトソードに生歌も交えての部となりますのでぜひよろしくお願いします はいそれでは<笑>まことそのおり、構えてそれでは音響さん、音楽をお願いします。 しお願いします。 それじゃあまた、目に付てまた大変お会いできることを楽しみにしています。